よし、まずはあの何が必要からに、えー、と始まりたいと思いますでは一番最初はねにんにくあとはねぎとバジルパーンあとはまあこれが大事だねスパゲッティパスタ私はねバジラは選びましたナースナースもこれもね大事ですよねタルミジャノレチャーノ このチーズはね、この小さくて一番いいと思いますあと、念、ね、のためにえっと塩とペーパーも使いたいと思いますで、わ結構大事なこのトマト、トマト、トマトソースを作るためのトマトですオイルボイル、オリオ、オリオエクストラベルチナはい、では一番最初はね、ニンニクの皮を取っちゃいますこれをフットの手でで こんな感じですでそこからたまねぎとりあえずカットしましょう<笑>絶対誰がこれを見てわかるでしょう私は下手だな<笑> で下手っていうのはちゃんと理由があるなんですけどお母さんはねずっと作ってくれたから、まあ、正直日本に来る前に必要はなかったね料理はだから、ね、日本に来てあれどうやって作るかって悩んで始まっちゃうんだねよいしょ あとはバジルをちょっとカットしたいと思います あ, あ、いい匂いしてるねもうこのままするか、ちょっとだけカットするか、もうこれは完全に好みですあとはナースを切ることでパンにしよう を切りました。だから、大体を必要な素材はこんな感じです。ファイシールナス、にんにくと、あのちっちゃいの玉ねぎです。よし、まずはにんにくを炒めたいと思います。オリーブオイルを入れたいと思います。大さじ一分で大丈夫です。にんにくを入れたいと思います。 香りができてからバジもう溶けない<笑> ここから玉ねぎも入れますよし。もう色が出てきたんです。 全部いただきたい誰があ誰が可愛いイタリア人の妻欲しいなって思われる人。 私じゃないかも。<笑>私はまだ勉強中<笑>誰か逆に私に作ってくださいよって思っちゃう。<笑>よし。しでしょ。<笑>あれできたできてねえやあれできたできて。やばい。<笑>はい。ペーパーを<笑><笑><笑> 入れたからいや入れたから<笑>やばいでちょ っ, と待ってますさあまずパ、あのー、スタのために水を入れてボイルしてであとはナなスだけナなスはね好みだと思うんだけど私はこういうちょっとね丸い感じが好きんだけどちょっとだけ。 ましょうやだこれ<笑>ちょっとね、先に入 れ, 入ればよかったオッケーこれでうまち今よく見たら私の髪の色はが、ね、マスっぽい よし、柔らかくなってきたュッとよしあ出てきたので今から<笑>塩とパスタも入れたいと思いますもう完全に多めにあとはほんと好みだと思うので当たりなかったらその後でも。 入れると思います。でパスタはあったり分で約60グラムぐらいですね。上はこのままに入れたいと思います。で色を確認してから全部中に入れます。パスタはねカットしないんですよイタリア人はねカット好きじゃないです。長ーく 長くがいいです。もうこうしたらもう結構怒ってる人が多いからやりません。こっちの方がね、長くの方がスースーできるくらいです。そは私は好き。OK。じゃあ、これを待ちながら。よし、まずは筋肉またカットします。 ちょっとパスターは大丈夫かどうかを味的にはね<笑>、うん、硬い硬いけどやっぱり塩はね塩のおきいじゃなくて普通の塩だから足りないもうちょっと入れます まあ、すごい入れて、で、ここから。トマトソースも入れたいと思います。まあ、そう大丈夫かもしれない。私、すっごく柔らか柔らかいパスタ、あんまり好きじゃないから。はい、うん。 塗りができたね。とりあえずパスタを待ちにしたいと思います。待ちながらもうすぐ完成です。うわーこのまま食べたいな。このまま食べたいな。柔らかすぎた。<笑> 私もね、チーズめっちゃ大好きだから、めっちゃ多めにかけ、かけます。さ<笑>チーズ、チーズね。チーズとサラミプレゼントしてから、し, してくれたら本当最高。<笑><笑>いやよいしょ。じゃあ。パスタをまず五分煮ます。で、心ここを混ぜて。 多めに作っちゃったかな。よいしょ。うまーい。多めに作っちゃった。多めに作っちゃったー。じ<笑>ゃあ。は。 にんにこはちょっと取りますでソースを上にかけますよいしょ はちょっと、それでもかけたいと思います。よいしょ。よし、できました。じゃじゃーん。うまそうだね。うまそうだろう。うまいと言ってくださいもう。もん やっとできたーうわー嬉しい<笑>で、最後もう食べるチャレンジいただきますボナアペティトちょっとね、味が大丈夫になったかどうかを 悪くない。えこれだったら全然いける。わあすごいえうまい。やっぱり家で作るのは全然違うよね。<笑>やっぱりコンビニパスタと全然違うなよ。<笑> このトマトマかかったからあとは塩私は慣れてるの塩はねもっと大きいの塩だからまっ、あ、すぐパッて入れたら結構味付けるんだけどこれは何回も入れてもやっぱりちょっと薄いな今感じもしたんですねそれ以外はもうパチです私のパスタ自分のパスタが好きですイエーイダーンにちょっとイベントと1日テンチとかオフ会をやるときにパスタを作るときも ああるんんでですすよ。あったんですよ。っただからまあ今度よかったら私のイベントに行って手作り料理をパスタを作ってみてで感想を聞きたいと思います是非皆さんも家に、あのー、よかったら作ってみてくださいで終わる前にお願いがあるんだけど忘れませんかこれ、うん 私の写真集、ツーサイド。初めてこういうなんか、コスプレとオリジナルキャラクターを作ってて、で、可愛いいとセクシーな感じを作ってみたので、男性と女性にも結構いい写真集だと思ってますので、ぜひ皆さん買ってください。あと残りはそんなにないもので、早めに。 よかったらサインなしでも私のイベントとか来てもいただければサインができますよよしでもっと料理のパスタを見たいんだったら、まあ、一緒に練習しながら私もちょっと料理の動画を作ってみてで今度何々パスタを作ってほしいのか是非コメントしてくださいもしかしたらなたのパスタ選ぶかもしれないんですよ<笑> 次のイベントはねこちらに出てきますのでよかったら会いに来てくださいもんもんもんもん私のパスター美味しかったもうれしいではまた次の動画に会いましょうバイバーイちゃう